しました。あんたがです、これが最後の一度全力を出しって終わりたいと思います。 やりたいです。 とな幸せな毎日を送っていたしかし幸せな日々に亀裂が生じたその小鳥がハリウッドに殺されてしまったのだ世界のオスは嘆きからしみ松の人とからの は人間を憎んだ誰も信用せずに人々に悪さをつぎるった町の人々はその無念にお墓を建てた毎日毎日人々はそのお墓に足を運んだそれを目にしたガのドスドリは人々の愛を知る の墓毎の日に、日毎日毎日で日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日